はい、どうも皆さん、こんにちは、のチェスというわけで、いやー、今年もこれ開催ですか。まさか来ると思ってなくて、めちゃくちゃ今嬉しいんですけども、そうです、嬉しいお知らせですよ。というわけで、こちらでございます。なんと、今年も開催、アニプレックスオンラインフェス2022開催決定というわけで、いやー、これは嬉しいですねー<笑>。 <笑>いや、去年、遊楽編の最新情報も発表ありました。アニプレックスオンラインフェスが今年も開催されるというわけで、いや、嬉しいですね。というわけでね、そんな開催日時なんですけども、はい、こちら、2022年9月の24日、新情報発信イベントオンライン開催決定ということで、まあ、おそらくアニプレックスの公式チャンネルの方で生配信するという形でね、まあ、新情報の発表があるよということなんですけども、いやー、まさかですね、やってくれるとは思いませんでしたね。まあ去年 はですねこの後ちょっとまた詳しく話しますがもうすでにですね、えー、去年だったら開催しておりまして9月の24日になるとはねまさか思いませんでしたね去年7月4日に開催してたんですけどもいや今年はないかとねばかり思っていたのですごく嬉しいですねはいでねまあ、そんなアニプレックスオンラインフェスどういった内容が発表されるのっていうことなんですけどもこちらということでねまあ、詳細ですねまあ、人気新作アニメの新情報そして豪華アーティストライブということでいややばい ですね。<笑>もう人気ってつけちゃってるからねうんもうこれは鬼滅の刃だよねこれ ね, <笑>ね俺もね<笑>鬼滅の刃の新情報を発表しないわけがないよということでまあうん一つね ちょっと分かっちゃったことなんですけど、鬼滅の刃ね、9月の24日以降ですね、放送日、確実にこれは、うん。もうこれを9月の24日にやるよっていうことはね、そうなんですよね。9月の24日以降でね、ある可能性は非常に高いということでね。まあおそらくなんですけど、僕が予想したのは1月のあの冬アニメということだったんですけど、まあ秋アニメでね、ある可能性もまだ、なきにしもあらずということでね。はい。皆さんまだ捨てきれないよということで、9月の24日以降であることは確実に今なったんですけど、 でもねはいまだ9月ということで。 10月の可能性もあるし。はい。うん、まだ素敵だよと、なってます。今年中の放送が素敵だよと。はい、なっております。で、まあ、豪華アーティストライブということで、まあ、こちら去年、リサさんがね、あの、確かグレンゲとかホムラ歌ってた気がするんですけど、今年はエメイさんの登場はあるんでしょうかということでね、残響参加生ライブ。まあ、生ではないんですけど、まあ、オンラインなんで。<笑>まあ、一応ライブバージョン聞けるのかということで、いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。そしてですね、リサさんの登場も今年あるのかということで、去年は は確かねリサさん何歌ってたっけなそうグレンゲとあとね SAO のね曲もね確か歌ってた気がするんですよそうアニプレックス SAO も含まれるんで歌ってた気がするんで今年もリサさんやっぱ来ると思うんですよだからまあ明け星だったりとかそういうところも歌ってくれるんじゃないでしょうかねいやそれはそれでめちゃくちゃ嬉しいということでまあ他にあの鬼滅の刃だけが今回新情報発表というわけじゃないのでまあ他にアニメちょっとあげるとすると僕の奇世界人形は恋をするだったりとかかぐや様まはほらせたいだったりとかまあ、あと他に窓 マギの劇場版っていうのが決まってるんですけどその最新情報なんかもまだ出てないよということでまあ、ここでの発表が濃厚なんじゃないかなと思ってますねはい他にもアニプレックスのねあの人気アニメというか本当にたくさんのアニメあるんで、まあと新作アニメの新情報って書いてるかね今気づいたんだけど鬼滅の刃の刀鍛冶の里編がもしかすると秋アニメの可能性っていうのがすごくあるよね<笑>噛まずに言えたらすごい<笑>はいというわけでそんなアニプレックスオンラインフェスがこちらですねまあ、9月の24日無料配信ということでまあおそらく アニプレックスの公式チャンネルでね、まあ、あの放送するだろうと思っております。で、こんな感じでキービジュアルなんかもね作られていてね、いやー。 いいですね<笑>いやちょっとねまあ、今年は夏の開催じゃないということでまあ、こんな感じのキービジュアルギリね夏を<笑>彷彿させるような感じですけどなんかこう夏の終わりみたいな感じでいいですよねまあ、こっから秋に向けてのみたいな感じのキービジュアルで非常にちょっと僕はなんかすごくなんかワクワクしましたねうん。はいということですねまあ、一応ですね去年のアニプレックスオンラインフェスどんなことやったのということで参考ということで見ていきましょうこちらですね、えー、去年はですね2021年のね確か7月の4日に開催された なんですけどもこんな感じでアニプレックスオンラインフェス2021ということでまあその中で解禁された鬼滅の刃の遊学園のね主な情報なんですけどもこんな感じですねまあ、去年ははいあの場面カットということでまあ、そこまで大きな情報は発表されなかったんですけどもあの日にちが日にちなのでまだ7月の4日ということで制作がそんなに進んでないよという状況でのアニプレックスオンラインフェスがあったということなのでまあ、そこまで解禁する情報はなかったんですけども今年は 時期が時期ですよね。7月じゃなくて9月の24日ということでまあ、去年ですね。遊学編の大きな情報があったのは、9月の25日なんですよ。はい、なんとですね。まさかの同じ日曜日の週ということで<笑>。 いやいやいや、これなんかある。まさか<笑>、伏線みたいなのある。去年なんと、2021年の9月の24日にね、めちゃくちゃ、はい、あの皆さんのね、記憶にもまだあるかなって思うんですけど、このね、プロモーションリールっていうね、遊郭編と無限列車編の新情報がね、解禁された、あの PV が公開された日なんですよね。はい、だから今年もその日ということで、 うーん、何か、あの、あるんじゃないかなと、個人的には思っております。はい、ということで、まとめでございます。はい、こんな感じでね、9月の24日には、アニプレックスオンラインフェスがありますよ、ということで、こちらでですね、まあ、あの、鬼滅の刃の情報がね、大きく解禁される可能性は非常に高い。そしてですね、まあ、新情報が解禁されることは間違いないということで、いや、確実に公開されちゃうっていうとね、もう、もうワクワク止まらないですよね。ということでね、皆さん楽しみにしておきましょう。というわけで、まあ、高評価、チャンネル登録、そして皆さんの ななんかワクワククののコメントみたいいねよろししくお願いします、すまああの、9月なんですけど、こちらのイベントね。9月なんですけど、まあ、7月とか8月にも新情報解禁される可能性っていうのはまだ全然捨てきれなくて、正直あの7月に関してはちょっと動画作りたいなと思ってるんですけど、間に合うかわかんないということで、もしかしたらこの後。<笑> もう一本動画上がるかもしれないんでそちらもご覧いただきたいんですがまあ一応ねちょっとだけ軽く触れておきますとまあ、7月にはイベントがたくさんありますよということでまあ、そちらのイベントの中で、えー、鬼滅の刃の最新情報っていうのが解禁される可能性は非常に高いとなっているんでねまだまだあの本、ー、当ワクワクは止まらないしまあ、いつどこで新しい情報が解禁されるのかっていうのはねまだ全然捨てきれてないよということでまあその辺7月8月も皆さん楽しみにしておきましょうということでまあでも一つですね9月の24日にこうしてですね新しい情報が解 最近されるっていう情報が発表されたのは僕としては非常に嬉しいなと思ってますね。いやー生放送しますよ。うんもちろんございます。<笑>もちろんでございます。いやー本当に皆さんね本当生放送楽しみにしてると思うので、はい<笑>久しぶりの。 もうそやりたいし、いや、早くね、9月っていうか7月にも発表してほしいですね。そんな感じで、はい、楽しみとなっております。いや、夏ですね。はい、あの、7月の17日には僕の、え、自作アニメーションがね、公開されますので、そちらの方も楽しみにしておいてほしいです。今、編集中となっております。てなわけで、また次回の動画で、お会いしましょう